Welcome to c r e t u b e 皆さん、こんにちは。ジェネシスビデオジョッキーのミスミです。本日は在宅勤務でジェネシスクラウドを使いこなせということで、コロナ禍入社組の私とパートナー営業本部の佐口の二人でお送りいたします。佐口さん、本日はよろしくお願いいたします。はい。では、早速ですが、佐口さんの業務内容について簡単に教えていただけますか 私、えーと、ジェネシスの方でですね、えー、とパートナー営業本部というところに所属しております。こちらで、えー、とジェネシスが展開している主に3つの、えー、とプロダクトラインナップ、ジェネシスエンゲージ、ピュアコネクト、ジェネシスクラウド、3つのプロダクト、それぞれに、えー、と販売パートナーさんが、えー、といらっしゃるんですけども、その販売パートナーさんのビジネスを、まあ、大きくしていく。 成長ささせててていいいいいくっっううううとととこころを、えっと、パーートナーさんと一緒にに、えっと、やる舞台になりますまた、えっと、昨今ですね、えっと、ジェネシスのソリューションだけで、えっと、コンタクトセンターの、えー、ニーズをなかなか賄えないというところもありまして、CRM であったりとか、AI であったりとか、まあ、そういったテクノロジーのパートナー、アライアンスのパートナーさんとのエンゲージであったりとかっていうところも、えっと、パートナー本部の方でえっで、と、担当しております。 はいありがとうございますえー、私は、えー、昨年の2020年11月入社ということで実は面接からですね、はい、一度もゼネシスのオフィスというところには行ったことがなくて<笑>入社してからも一度もないんですけれども佐口さんは12月入社でしたっけそうですね12月の中頃入社しましたそうですよねあのいまだに私メンバーとも会ったことないんですけれども佐口さんも一緒ですか 同じですねも行ったことがなないでで、ね、ですすねねそうよもなんか日常の業務は不思議なぐらい全然滞りなく行えてしまうというかオフィスにいなくてもですね在宅勤務でも、まあ、唯一ちょっと困ったところといえば仕事帰りにビール飲みに行きたいなっていうのが実現できないぐらいかと思うんですけどうす、ね、どうですかははい、はい、あの全くでですねシステム的なところでは 苦労すするとところが全くなないいって過言ではないではねジェネシスの方で、まあ、あのクラウドサービスであるマイクロソフトのオーサンログを入れていて使ってますしあと何といっても、まあ、あのコラボレーション系のところではツールとしてはジェネシスクラウドということで、まあ、社内コミュニケーションであったりドキュメントの共有であったりとかっていうところはリモートでも何らあの問題なく業務を遂行できているかなというふうに思います。 そうですよ、ね、このジェネシスクラウドなんですけれども、VPN レスで接続できるので、あの家で働いてても、ですね、全然通信速度とかも気にする必要とかないですし、あのただ、電話をかけるといったところはもちろんなんですけれども、まあ、チャットもできますし、プレゼンスも確認できますし、ビデオ通話とかもできたりするんですよね。そうですすね。さはい、田さんはどの機能を一番使われてままか私だ…あの 入社してから、まあ、外国のメンバーとも直接会ったことがないので、まあ、ディレクトリ検索をして、まあ、どういった人なのかなとかですね、えー、いうところを使ったりとか、あとはあのプレゼンスを確認して、やっぱチャットがあの多いですかね、私ははい、はいありがとうございますあの私のチームでは。 ッッインサイドシールスチームということで、ウェブサイト経由からですとか、いろんなお客様から来た問い合わせに対しての対応をするんですけれども、お客様に対して電話をかけるときも、当然、Genesis クラウドを使っておりますし、また、ウェブサイトからですねチャットが入ってきた場合も、そのチャットも Genesis、えー、クラウドを使っているので、本当にですね日常の業務であの非常に使いやすいですよね。そうですねで はいで私も同じく澤口さんと一緒で結構海外のチームとやり取りするんですけれども一つ結構気に入ってる機能というのが人の検索をした時に組織図まで見れるのでこの人はどのチームにいて同じチームメンバーに誰がいるかといったところが一目で分かるのと。 あと、コンタクト先が、えー、チャットはもちろん、電話、オフィス、メール、すべて1つのページで出てくるので、まあ、プレゼンスを見ながら、どこで、えー、どういうコンタクトをしようかなというのがすぐに分かるので、そういったところもすごく便利ですよねそうですね。あと、私があの、まあ、前職、前々職含めてですね、まあ、こういったあのコラボレーション系のツール、あの他社含めて使ってきて、今回初めてあのジェネシスクラウドをあの使っているわけなんですけども。 面白いなと思ったのがです、ね、あのプレゼンス の, あのステータスですかねあの、食事中とかですね、休憩中とかですね、トレーニング中とかですね、あの一般的にこう会議中とかですね、あの手が離せないと か,、まあとかあの、応答可能とかっていうもの以外により細かいあのステータスをこう表示させることができるんで、結構それも。 面白いなと思いますし、自分自身も食事中と休憩中を。あの明示的に分けて使い分けたりなんか、あのしてます。そうなんですね、それは初めて知、は、り、い、ました、ちょっと次回。<笑>細かいところなんですけど、ね。次回気にしてみたいと思います。<笑>あとはい、あのジェネシスクラウドがっていう話ではないんですけども、これはうちの社内のあの運用の仕方っていうところかもしれませんけども。 えっと、フェイストフェイスで直接会ったことがあのない中で、やはりこうディレクトリとか、まあその、なんですかね、チャットの、まあ、アイコン、個人のアイコンに写真が入っている方がほとんどなんですね、うちの会社、外国含めて。そうすると、やっぱりどんな、相手がどんな人なのかっていうのがこう分かるっていうのは、すごく心理的にあのコミュニケーションのバリアをこう下げる。 効果があるかなと思って、改めてこういうちょっとしたことがあのすごく大事なんだなっていうふうに、特にこのコロナ禍でなかなかあの実際に会えないといったところですとか、もしくはグローバル企業でなかなかまあ物理的に同じオフィスにいないので、まあ、あのグローバル企業じゃなくても、うん、日本国内でも例えば視点が違えばなかなか物理的に会うことってないと思うの で, そうで、ね、そういった時にやっぱ顔が見えるってすごく大事ですよね。そうですね はい、いありがとうございます。ちなみに、久口さん、日々のチャ、えー、上司とのチャットとか、例えば、えー、と別のチームのメンバーとのチャットとか、そういったところでも使われてるんですかそうですね、あのー、やはり上司とのやり取り、それから、まあ、プロジェクトで関わっている、えー、とハイタッチの営業だったり、SE とのやり取りっていうのが非常に多いですね。ちなみに結構レスは早いんでしょうか まあ、あの人により状態によりっていうところもあるかもしれませんけども、まあえー、と応答可能な状態で、えーまあ、ステータス確認してチャットを入れればあの大体、まあ、あのすぐに帰ってくる感じですね、はい。なるほど。じゃあちょっとここでここ実際にジェネシス社員どれぐらいジェネシスクラウドを使ってるかということで<笑>実際、田口さんちょっと田口さんの上司である橋村さんにちょっとチャットしてみましょうか。わかりました。 じゃあちょっと画面共有をしてみましょうか。今して大丈夫なのかな、はい、えっ、ー、と、これですね。では、まあ映ってますかねはい、映ってます。大丈夫ですかね ち, ちなみに先ほど言った休憩中、はい、食事中っていうのはどこで変えられるんでしょうはい、ここのところでですね。 取り込み中、履席中、休憩中、食事中、会議中、トレーニング中とでフォルトにもこんな形になってますね、はい、あ, ありがとうございます あ, あ、はいはい。もう返事が来ましたね、はい、気にかけていただいてるんですね<笑>本当ですねちょっと半分いけるかなと思ってやってみたんですけど、はい、バッテリでしたねはい。はいありがとうございます あとですねあの、よく使うのが、あのまあ、こうやってチャットをやり取りしている中で、こう話が込み入ってきて、直接、まあ、電話を出かけていいかとかですね、あるいはあの資料共有もしたいから、まあ、社内であのビデオ会議って、まあ、うち、ズーム使ってるじゃないですか、はい、で、ズームに切り替える、やり取りをズームに切り替えるみたいなことをしたいときに、ここのチャット画面に、えっと スラッシュズームってやると、ですねこのズームのミーティングの内容、ななミーティングかえ、インフォメーションっていうのが相手にも送られて、ここをクリックすると、えー、とズーム会議に移ってあの、そのままビデオ会議、あるいは資料共有なんかしながら、えっ、ー、と、な、うん、感じで送っておけば大丈夫かな。と、はい、いうような感じですね。 そうですす。ね。便利に使ってますはい。あとは、えー、特に私の部署では、まあ、インサイドセールスチームということでお客様に対してですね、まあえー、とたくさん、えー、電話をかけさせていただいているんですけれども Genesis クラウドの機能として、えー、ツアロコンの機能があります。 なので、まあ、例えばなんですけれども、私の方でですね、通話録音の内容を確認して、でえー、営業メンバーにですね、アドバイスをしたりですとか、もしくは、えー、通録の内容をですね、聞きながら、まあ、どういったですね、えー、キャンペーンを次、えー、作っていこうですとか、そういったこともですね、あの実は使っているので、やっぱりこのゼネ n e スクラウドですね、ただ、えー、電話ができる、プレゼンスが見える、チャットができるだけではなくて、本当にいろんな機能がですね、あのオールインワンって一言で言うのは簡単なんですけど、 本当に日々の業務で使えるような機能がたくさん入っていますそうですね、あのこのあたりの機能はあの、コールセンターでは非常に、えー、便利な機能だと思うんですけども、えーと、在宅勤務をしていると、オフィス勤務者、あまあ、一般のオフィス勤務者あでも結構使えるんだなということを改めて、えー、と実感しましたそうですよね。ちなみにこのジェネシスクラウド 実はコールセンターじゃないオフィス勤務者向けにコミュニケートというライセンスあるんですよ。知ってましたはい、あのー。6ヶ月の間にちゃんと勉強しましたよ。おさすがですね、佐久津さん。私実はついい最近知りましたととうことで あのコールセンターで働いている方、もしくはですね、コールセンターで今後ですね、クラウドで使えるソリューションを検討中の方はもちろんなんですけれども、今後もですね定期的に在宅勤務をです、ね、行っていきたいですとか、継、え、続、ー、しなければならないといったですねお客様に対しても、ゼネシスクラウド、非常に使える機能多くございますので、ぜひですね、少しでも興味を持たれて、実際にデモを見てみたいですとか、どんな機能があるのか知りたいという方はですね、こちらの QR コードからウェブサイトにアクセスしていただいてお問い合わせをいただければと思います。では、佐口さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。皆様、これからもですね、ジェネシスのいいところ、ど ん, どんどんどんどん紹介していきたいと思いますので、また次回のクルーチューブ、楽しみにしていてください。Thank you! See you next time!